腹筋500回よりもお腹が痩せるスクワットということで紹介していきます。つい気になる部位のエクササイズを選んでやってしまうと思いますが、やはり大きな筋肉を鍛えるメリットというのはすごくあります。特に足に関しては、体を動かすのは足から動いていきますから、股関節周りの筋肉、お尻、太もも、ここをしっかり鍛えることで、体がテキパキ動き、日常的な消費カロリーが上がります。 なおかつ大きな筋肉を使ったことによって回復の過程で摂取した栄養が脂肪ではなく筋肉に行きやすくなりますので大きな筋肉を鍛えることをお勧めしますそこで今回はフロッグスクワットを紹介しますこのスクワットのいいところはスクワットすると足が太くなりやすい前ももが張りやすいそういった方でも大丈夫なスクワットになってますそして太ももでも大きな部分をしっかり効かすことができるので通常のスクワットよりもお勧すすめです 回数ではなく、マイペースで30秒間、スクワットを行ってみましょう。3回でも5回でもいいので、一緒に動画を見ながらやっていってみましょう。そして今回のスクワットのポイントは、股関節をしっかり開いてスクワットを行うので、そこのストレッチをまず行った後に、スクワットに入ります。スクワットで膝が痛くなる。前ももばかりに効いてしまう。そういった方は、まず、足首から膝の角度が悪いんです。股関節がいわゆる広がらずに、 お尻に力が入らずにスクワットを行っている状態になります。そこで今回は、まずフロッグストレッチ。正座から足を開いて、肘をついて、お尻を上下に動かして股関節周りをストレッチします。まず30秒間揺れてみましょう。それでは行きますスタート。しっかりね、膝を開いて、股関節周りがストレッチされるのを感じてください。 自分の伸びる位置っていうのを見つけてもらってそこでキープ気持ち体を動かしたりしてよく伸びる位置を見つけてくださいはーい OK です今度は足の裏を合わせてつま先を手前に引き寄せて膝を手で押さえて前かがみですいきましょうスタートこれでお尻周り股関節のストレッチです さっきとは反対側のねストレッチになります。体が硬い人、股関節周りが硬い人ほど足が張ってきたり太くなったりしやすいので、しっかりストレッチを行った後にスクワットをすると太くならずに理想の足になって代謝が上がります。はい OK です。それではフロッグスクワットに入りましょう。 これはとってもフォームが大切です。見ながらやってください。普通通り足少し開いてしゃがんでみてください。この時に足首が硬い人はこうなっちゃうと思います。そして頑張ってかかとをつけても後ろに倒れそう。そういった方は足を少しずつこうやってね開いてみてください。これが今カエルのポーズになります。この位置から水平までの位置をこのように動きます。 必ず膝を後ろに持ってってから立ちます。降りるときはちょっと内側に入ってもいいです。この膝を後ろにした感覚っていうのが、お尻に手を当ててもらって、膝が内側になっているとき、膝を開いているとき、お尻を触ってもらうとわかると思うんですが、膝を閉じるとここの部分があまり出てないです。膝を開くと、ここが盛り上がると思います。お尻の部分が膝を開いて盛り上がった状態で、このように 動きます手は疲れた時に手を使って床を押して足の補助をしてください全然いけるよって方は手は床をあんまり押さずにタッチする感じで動きますこれを30秒間いきましょう結構辛いですがマイペースでいいです疲れたらしゃがんだまま休んでもいいです膝はとにかく開いてくださいそれでは行きますスタートこれでね結構地味なんですが 膝しっかり開くとお尻にね効いてくるんで、はあ、は あ, あもうきつくなってきたあんまりね上に上がらない上がりすぎると前もを使うんで足の位置もねちょっと広げたりとかして動いてください、はああ き, きつい ブロッッククスクワット辛いですね多少やっぱりねこの部分も使うんですけども根元とお尻がしっかり使えてるんでここばっかり効いてるって方はちょっとつま先を開いたりとかしてみてやってください2回目行きましょうスタート、はあ、辛くなったらね手でね床を押して体を動かしてくださいこういう感じ 腰が、ね、丸くなってる感じがしたら膝が内側入ってるんで膝を開いてねお尻を突き出して動いてくださいおおおおきついぞこれはしっかり膝開いてあッケーかあいやきついですねこれ低い位置なんでねすごい辛いと思いますよっしゃ 頑張っていきましょうか。ラスト。体を上げていきましょう。それではいきます。スタート。これで軽く動いて。手がね、つかなくてできる方はね、こんな感じで、手なしで。床軽くタッチする感じで。前腿がね、少し痛くなる場合は、ちょっとストレッチもされるんでね。 痛い<笑> お疲れでしたいやししっかりねねこれ聞きました、ねまあ、確かに膝上の部分も全く使わなかったっていう感じよりはちょっとやっぱり引っ張られたり使った感覚がもちろんあるんですけども今回は低い位置で動いているので膝上よりもできるだけ太ももの付け根の方のね筋肉そしてお尻の筋肉を使った感じがあると思います。 足は気になるからあんまりしなかったよって方もですねたまにはこういったメニューをやってみてください足のメニューをやるおすすめは週に2回動画を見ながらやってもらえたら代謝を高く保たれて痩せやすい体質を作ることができますので頑張ってみてくださいグッドボタンやコメントもよろしくお願いいたします今回もご視聴ありがとうございました